うん、でもリエリーの高校時代は割と陽キャラだったんでしょ。陽キャラ振りしてた陰キャラですよ。<笑><笑>ああ<ー>、<笑>それはわかるわ。<笑><笑>ごめんなさい手が出ました。すいません。つい。うん。そんな顔しないで。<笑>そんな顔しないで。話します話しますから。そんな。すごい顔する初めて見たこんな顔。<笑>うん、<笑>うんなんでしょう。うん、あのー、そうだよね。当時。 私、うん、結構これいろんなところで言ってるので今後すごい変えていきたいと思ってるんですけどアニメとか漫画が好きとかっていうことに対して、うん、けぎらう時代ではあったので私の学生時代の時も。あ、う、あ、んうん、俺らの時もそんなに市民権会得てなかったよ。うん、なんか教室で居づらいなみたいな、うん、やっぱりそういうのが趣味だって大きな声で言ったりとか、うん、そういうアニメのクリアファイルとか使うのもやっぱちょっとはばかられるような、うん、あの感じではあったので、ね、なのでとはいえ うまく生ききていきたいたみんなと仲良く生きていきたいと思っていたのでなるべくクリアファイルは家に飾るように置いておいて家の学習机の周りにこうバーって貼ったりとか家で楽しんでキーホルダーとかもつけずに学校生活は過ごししていましたね、うん、でこうお宅のお話ができる放送部のお友達と。 いろいろその流行りの音楽とか話ができるギター部という部活に入って両方入るというすごいもう何でもれるっていうんね、れてる入ること自体 で,、ね、す, ごいですごいことだと思うけどね、うん、でね、うんうん、でもまあギター部入ったのも軽音の影響なんですけどねあ、なるほどね<笑><笑>やっぱもう根幹はオタクみたいなところはちょっとあるんですけれども、うんうんはい、でもアジメの影響は歌えるよ、うんうんうん、さっき回やったのは、うんうん、キャプテン翼さん お,、ねおうん、そうなんですね、うん 高校生時代、学生時代のお話でした。り、う、ょ、ん、ちゃんはどんな学生時代でした、うん、次の子<笑>あれ聞こえた聞きたいからってね<笑>あ私普通の子でしたよ普通の子普通の子でしたでもこ ん,、ね、<笑>こんなね、こんな春田かなさんみたいな顔ね、僕から見たら本当にかなりしか見えないですよ<笑><笑>いです気になりますね、学生時代がまあでもプライベートは、ね、さっき話したら親戚と親戚知り合いだったんだよね <笑>えヤバくないですか？ヤバくです狭すぎない？ピオちゃんの親戚と親戚と自分お知り合いでした。凄くない、うん？びっくりした。だってねピオちゃん芸能人ってわけでもないしでもでもっていうところですごいですね。ねね何それマジかよ。ってうね、<笑>すごいでしょこれ以上言えないけどね。うん、そうですね世間狭ってところで、えー、はいじゃ続きます。